7日放送のテレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション2時間スペシャル後8時で昨年11月にリリースされた両アレーメン11枚目シングルの内月読みをエムステ初披露するする月読みはメンバーの平野志陽が主演したドラマクロサギの主題歌夜の闇に潜む孤独を月が照らす陽心色気が漂うアップ テンポなダンスナンバーで、ジャニーズ初となる YouTube でのミュージックビデオ再生数が1億回を突破するなど、圧巻のダンスパフォーマンスで魅了し続けている。メンバーは、今まででもトップクラスに激しいダンス、平野仕様、今までで一番じゃないかというくらい踊るので、体力をかなり使いますが、その分かっこいい振り付けが多い、流せれん、とダンスの激しさを口にする。 楽曲制作中はなかなかメンバーが揃う時間がなかったといい、平野が深夜の練習が多くて懐かしい気持ちになりました、と明かすと、高橋海斗こイコールはしごだか、は、夜中までみんなとダンスの練習をしたのは青春だった、岸優太は、リハ期間は毎日筋肉痛でした、と振り返った。本番に向けて平野は、月読み、和エムステ初披露ですが、 精一杯魅力をお伝えできるように頑張ります。と意気込み、神宮寺ゆ太は全力でパフォーマンスをお届けします。と約束。長瀬は目を離さずに見ていただけたら。と呼びかけた。シクストーンズは4月12日発売の 9th シングル、暴れろをお披露。 田中希がシクストーンズ史上最も激しいダンスという同曲披露に向けシクストーンズというグループを改めて自己紹介するつもりで挑みます。京本大がシクストーンズのかっこいいところを見てください。ジェシー歌唱にもダンスにも荒々しさを解放して体力を使い切る一曲。砲撃で挑むのでぜひ見てください。松村北斗と気合が入っている。 メジャーデビュー35周年イヤーのバクチック8 9 9 5年以来28年ぶりの出演でニューシングル無限ループを披露。鈴木正幸は生投票スマホ連打でメドレー曲を決めるマーチン・ゴタクに挑戦しランナウェイ、めくみの人、恋人、違う、そうじゃない、夢で会えたらの5曲のうち生放送中に選ばれた3曲を歌唱する。 四角、ミュージックステーション、二時間スペシャル愛子、荒れた唇は恋をし尽くす、キングプリンス、月読み、斉藤和義、底なしビューティー、鈴木正幸、道しるべ、マーチン五択、ランナウェイ、めくみの人、恋人、違う、そうじゃない、夢で会えたら、の五曲のうち生放送中に三曲が選ばれるシクストーンズ、暴れろ、スーパービーバー、